今日はこれから郵便局に行きます郵便局に行きますなんで行くかと言いますと私の妹が日本にいる私の妹が私たちのキャラクターを描いてくれまして、うん、でそのお礼で韓国の美味しいものを送ります送ります<笑>なので郵便局に向かってます 送ります。書く紙は。これに書きます。E. M. S. で送りたいんだったこれです。けど、これだと高いです。ね、じゃ、これから送ります。飛ばす。航空競った。 여기서그냥어쇼핑을하면되겠다 여기괜찮은데부채극인데네부채극아닌것같아어워우いい만